室蘭百花繚乱の皆さんです室蘭市を拠点にする社会人と学生の混合チームですエイサー太鼓隊のアクロバティックな動き踊り子たちの鋭くも美しい踊りが特徴です空白の2年つなげてきた思いを胸に披露できることを心より感謝して精一杯踊ります それでは踊っていただきましょう室蘭百花繚乱の皆さんですどう ぞ, どうぞ会場の皆さんこんにちはこんにち<笑>室蘭百花繚乱です精一杯踊ります応援よろしくお願いします 時を重ねる。今。 「赤くのゆる花」 What's up?